ビーストテイマーそれは様々な動物たちと心通わせ契約しその力を刺激する職業だ俺は勇者パーティーの一員として仲間との信頼を築いてきたつもりだったレイ君はクビだそんなビヨン姐队開催強中女、Animal